いいですね。ちなみに、今からですね、この表彰をやっていこうと思うんですけど、最後ですね、皆さん、あの、ここを超えてきてくれるんですかね。ちょっと、3人ずつです。一応、本会議を3人と、週末会議の3人という形で、まあ、行きたいなと。あ、週末会議は2人です。すみません。週末会議は2人。本会議は3人という形で行きたいと思います。ちなみに、今聞いてるとね、結構100万超えの人が多い。 なあと思ってますけども。じゃあちょっとじゃあまずは本会業からちょっと行きたいと思うので、本会業の人ちょっと立ってください。<笑>おいくらスタートからがいいかな。じゃあちょっと、十機座見ていきますね。えっと、10万。<笑> 20万。 三十四十五十六十七十八十九十 おぉ。100! おめでとうございます。すごい、100万円の人たち。おぉ、100万いきましたね。<笑>もうね、VIP はもうね、VIP で 上, 上を締めたいって言ってたから、<笑>頑張ってますけど。OK <笑>、じゃあいきますよ。110万。おぉ。115。 おお、あ、3人だから、あと二人、えっと、三人です、あと1人か。120! おー、素晴らしい拍手です。<笑>前に、どうぞ。<笑>素晴らしいですね。はい、3名。じゃあ、ちょっとまた実績は聞きますので。じゃあ、週末会議の人、立ってください。 週末開業メンバー、ちょっと2人ですね、2人行きたいと思いますので、じゃあ、行きますね、じゃあ、売り上げ5万、10万、15、20、21、刻むな<笑>、25。 おお、三十、三十五、おお、四十、もう加納くんのこう余裕具合がね、四十五、五十、おお、まずは五十おめでとうございます。すごい五十週末。 いきますよじゃあ55お絞られましたね4人60おー2人ですねはいじゃあ前に来てください拍手です<笑>いや来ましたね VIP 乗りましたね3人で<笑>先月言ってたんですよね乗ろうっつってはいじゃあちょっと実績を いただきたいと思うんですけどじゃあ、ね、えっ、ー、と売上がえっ、ー、と二百九万九千百二十円です<笑><笑>っ、うんうん、えっ、ー、とまあ新規がえっ、ー、と結構集まって。 えっ、ー、と45名<笑>集まりました<笑>長野はどうなってんだよ<笑>めちゃくちゃ集まってる、まあえっと、<笑>集まったそうですねクーポン紙をあの2つちょっとやってそれで結構2つで1020ぐらい来きましたね新しい媒体クーポンやったんですよ、はいはい、そしそれが当たってるみたいですね、はい、すごいで そうですね、まあ、リピート率はあの全然、えっとまあ、お試しの人とかも多くて、まあ、リピート率は、えっと、2回目が、えっと、47% で, で、会社券購入率が 27% ぐらい、うんえー、なんで、えっと、高くないんですけど、まあ、新規が、えっと、増えたのが、まあ、売り上げ上がった要因かと思います。 は い, はい素晴らしい拍手ですすごい200いきましたね<笑>じゃあ小山先生はい、えー、東京の小山ですよろしくお願いします、えー、実績は186万8571円素晴らしい拍手新規自体は13名で、えー、回数券購入率は、えー、46.2% えー、6名の方です、ね、に、えー、買っていただいてで20回転が4名30回転が2名の6名ですつど払いみたいな感じのリピートは1人ですねその中でいますけど、えー、と何が良かったのか、えー、とリピートのところですかね自分なりにいろいろその方に合わせて話ができたのが良かったのかなっていうので20回転30回転という形で結果的に出たのかなと思いますだと継続の方も、えー 回数券買ってくれてる方が、えー、いらっしゃって、でもう予定で、えー、買われるって方も何名かいらっしゃるので、えー、そういった方も良かったのかなと思います。ポスティング自体はそんなにやれてなくて、えー、3800枚、で折り込みが4000枚、でかなりあの厳しいところで、えーっと、折り込みをずっと拒否られてたところだったんですけど、1箇所だけやってくれるところがあって、そこに、 えー、そこが扱っている全ほぼ全部数で4000をお願いしてやったら、えー、5名いらっしゃって、えー、ですね、新規で折り込みは 0.13% ですけど反応率で、ポスティングの方は 0.32 あって反応率がなのであの、まだ負けてないところもあるのでちょっとこれからも楽しみなところだなと思います、以拍手す晴らしい、180万。 初ですね。来ましたね。<笑>はい。じゃあどうぞお願いします。えー、東京都板橋区で本会議をしてます、えー、グループ A の今井祐介です。よろしくお願いします。えー、売上はですね、えっ、ー、と154万3900円です。素晴らしい拍手。 えっと、内訳はしとしましては、新規の方が16名いらっしゃって、えっと、全員折り込み広告でいらっしゃっていただきました。えっとですね、で、良かった原因なんですけれども、あの、今回、あの、ポスティングをずっとしてたんですけれども、えっと、なかなか反応率が落ちてきたので、え先月から、あの、折り込み業者に、折り込みを直接、 チラシをですね代理店に持ち込んで、えー、少し交渉するようになってきましたそうしたらですね、あのー、代理店の方も私のことを覚えてくださって、えー、と仲良くないと帯チラシにしてくれたりとか結構、融通を利くような関係になってきましたでそういったことを、えー、自分で折り込み用のチラシをですね持って行って配っていったところ大体 0.1%2 万枚配って 0.1% ぐらい。 に反応率がなりましたですので、えー、そういった方が、えー、たくさん来てくれて、えー、たのが売り上げが上がった要因ですで折り込みの方うちの地区限定なんですけど、えーまあ、小山先生のところはかなり審査が厳しいエリアということなんですけど、えー、私の地域はかなりどっかと緩くてですね持ち込むといいですよみたいな感じで特に文章とか見ることなく受け入れてくれるようになりました、えー、そういったことで、えー、とそこでかなり LTV が高い方が来てくれて売り上げ上がったことがあの売り上げ上がった要因 あと今回ですね7月に継続 回, あの回数券を加入購入していただいたお客様が2クール目で継続回数券をご購入いただきました6名いらっしゃったんですけど5名の方が10回券を継続して購入してくれたので今回は既存のお客様から82万円 でえっと新規の方からえ七十一万円、あと都度払いの方で。えー、方なので、どんどんどんどん新規のあの継続の方が、ついてきてくれて。売上が上がったのが一番最大の要因ではないかなと思っております。ありがとうございます。はい、素晴らしいスピーチでしたね。<笑>はい、素晴しもういいんじゃない、君はもう。<笑>やりますか。オッケー、じゃあお願いします。はいえー、群馬県で週末開業してます。可能と言います。えっと売上が。 153万7560円だったんですけど<笑>、えっと、素晴らしい拍手折<笑>、えっと、り込みだけで2万7千枚入れて、えっと、問い合わせが31の新規数が27で<笑>まだなるの<笑><笑>すごいね、はい、結構あの、都道払いの人が多くて5六6 0代の方が結構、うん。 来てくださったんですけど都道払いの方がやっぱ多くてそこはちょっとまだ課題かなと思って、はい、その五六十代の方に対しての買い付けのオファーっていうところ、はいはい、ちょっと今後また頑張っていきたいなと思います<笑>以上です週末の一を超えてますね<笑><笑>はい素晴らしい拍手です<笑>どうぞ初登場おおなんかもう千葉県で週末開業させていただいてます池田と申します 今月の売り上げが71万と880円ですね、うん、はい素晴らしい七十万で新規が合計で8でまで、あ、2回目リピートがごめんなさい低いんですけど5で、まあ、回数健康熱が 50% となっておりますで、えっと、今月ポスティングしたんですけど全く反応なくて自分も二人あ横の2人同様 一応折、まあ、り込みチラシを9000円入れさせていただいてそこで、まあ、反応が良かったかなそこで新規が集められたのとあと継続回数券が売れたので、まあ、この売り上げになったのかなと思っておりますはいす素晴らしいはい拍手です OK いやー行きましたねじゃあちょっとあの皆さんの方から質問があればと思います何か質問がある方いらっしゃいますかおどうぞ 福岡県でで本本してます山本です山、えっと、今井先生にえっと既存の方から80万売り上げられたということなんですけれどもえっとそのコツを教えていただけたらと思いますはいえっと一番えっと大きな要因はえっと梨本先生がグループであの継続回数券の購入の仕方をグループセミナーでやっていただいたと思うんですけれどもあのそれをもう丸パクリして大体6割ぐらい。 治っててきた方方。に対して、まあ、ティザーをかけるやり方例えばあの今ここまで良くなってきましたけれども今は急激にこの2ヶ月間で良くなってきたので何もしなくなったら戻ってしまうよっていうことを大体6回目10回券だったら6回目ぐらいを消費した方もしくは 60% か 70% ぐらい回復して私に対して信頼を寄せてくれてる 来 た, なと思った方に対して今は良くなってきたけれども今後はメンテナンスが必要ですということを順番を追って介護を動くことによってあの、まあ、教育していたって形ですかね、でそれまでは、えー、とどういうふうにやって継続改正権を売っていいのかっていうのが分からなかったんですけれども、まあ、ちょっと順調だててやるっていう方をセミナーのときに教えていただいてそれをやったらあの皆さん納得して買っていただけるようになりました。はい でそれをですね細かく細かくやっていってそれがよく一番大きな要因だったかなと思ってますはいありがとうございますなしやりましたね<笑>反応が薄かったねみんなね<笑>はい拍手すごいはいえ北は質問ありますでしょうかおどうぞえっ、ー、と 今回折り込みをされた先生方でどのような、えー、っとチラシを折り込みされたのか教えていただきたいです折り込みした先生手を挙げてみておうはいはいじゃあ先生からいかえっとま あ, あの塾の特典のヘルニアチラシの横型のやつでそれを、まあ、脊柱管狭窄症にしてやってますそれを2万枚やりました えー、僕は我慢チラシそのまんまです、えー、とポスティングで反応が良かったところに、えー、たまたま、えー、OK 出してくれた広告、うん、新聞販売業者があったのでそ こ, にそこしかなかったのでそこに4000枚全部ぶち込んで同じ我慢チラシです、えー、私は狭作症チラシで、えー、我慢チラシのヘッドラインを脊、あのー、中間狭作症を本気で直したい方へっていう方こに変えて えー、っと巻きました、えー、2万枚、えー、っと巻きました、はいえー、そしたらあのかなり悩みが深い方があの遠くからでも来てくるようになったので、えー、それが大きかったかなと思ってます自分は直らない一郎をやめませんかチラシですね<笑>で内容ちょっと変えて裏目は変わってないんですけど表面をちょっと変えてやりました気になりますね<笑><笑> 後で見せててあげてください<笑>、はいえっと、私はですね、えっと、2回前に松田先生があのチラシの講義であの専門病院に対してちょっと、まあ、挑戦してみようと思ったんですけどちょっとチキンだったのでまる病院とは出せなかったんですけれども一応まあなぜ専門腰痛専門腰専門病院で疾風注射をしても改善しなかった慢性腰痛を当院で改善することができるのかっていうのヘッドラインだけただ肩は我慢チラシですね。 それで結構あのハン率が 0.2 とか千葉で出たんでは良、い、かったかなと。千葉のどこを？えっと船橋と鳴瀬野の中間なんですけれどもはいですね、はい。ありがとうございます。船橋はならないんですよ。<笑><笑>えーすごいすごいはい拍手です<笑>すごいですね<笑>めちゃくちゃ気になるっていうねへえーえー、これすごいねいやーこれは。<笑> めちゃくちゃみんな気になってるから<笑><笑>あのぜひちょっとシェアしてあげてください教えてはいか他はありますか質問は大丈夫ですか OK <笑>であのー、まずはあの5名素晴らしい成果ですねもう一回拍手お願いします<笑>でえっとねあの皆さん ですね、売り上げを上げたいのであればこの人たちに教えてもらってください同じスタートラインで走っていって同じようにやっていってる人たちですでやっぱり同じところでつまずいてる人多いんですよ、ね、なのであの私がやっぱりさい最初にね200万とか売り上げた時って5ヶ月目なんですよそれまでは全然週末開業で80とか100とかだったので全然ダメだったんですけど そこから本会議になってバンと上がって。でも、何してたかって言ったら、とにかく売り上げ上がった先生の隣にずっといましたね。もう、赤桑浜とかね、藤井先生とか。<笑>ちょっとわからないですけど、いろいろいて、その人たちにもう、いろいろ教えてもらって、チラシももらったりとかしてあの、やっぱり売り 上, 上げ上げていったっていうのがあるので、もう、まずは徹底的にパクる。t TP ですね。徹底的にパクるってことをしっかりやっていただければと思います。 オッケーあの、ごめん、あの、素晴らしいので、もう一回拍手でお願いします。はい、ありがとうございました。大丈夫です。